すごい、うん、すごくない？多分ちょっと待ってた、もうちょいもうちょい喋る？もうちょっといけるけど。やっほーすごいすごいね。なんかね懐かしい味する。何の味だろうわかんない。すごい懐かしい味するよ。<笑><笑> だね、お店が立ち並んでるね、うん、あこここのね真後ろのマイワ祝イっていうお店も、ね、今振り向きにくいよねここもね海鮮丼で結構有名なところでいっぱいあるんだねやっぱねあすごい船やっぱ迫力あるねあるね 向側坂田めちゃくちゃ落ちてました今。えマジで？これ多分これ坂田だよ左。<笑>あ本当だ。どうして？わかんない。落ちていっちゃったものなのか？落ちて落ちてきちゃったんだよね。うん<笑>なんだ？なんかちょっと海っぽいよ。 ちょっとこう岩がボツボツしてる感じなんだね。そうね、なんかイカツいね、見た目が。そ, う そ, うそう見た目がイカツい。伊豆の海とはまた表情が違うね。うん、違う。なんかこれもすごいね。何、岩に木が生えちゃったの？そうです、多分。ありゃあ、ありゃあ。うん、おー。いいねー、いいね。 ああれが犬かなそうあれがががかかなだ近づいいいいいてててきたち、うん、ちょっと言っっっっととみる、うん、っるる売けどトウモコロあああここぱいいるよほほほほらほらほらほらそういうことですか、うん、そういうことですよ。 お待しました。<笑> パソコンも見てみたい。アイくん、これフォトスポットじゃない？<音声>うん。地味。<笑>雑貨だね。 ビバでできてるんだ。硬い木だ。<笑>この子めっちゃ可愛いんだけど。玉。わいいわ全部玉だった。全部玉だ。<笑><笑>あ、ここから2階に登れるんだね。なんかお店みたいのある。るあすごい明るい。あ、なんか2階の方がさ、たくさん。 なんだと思うよこれ。あ、二三が。へえー。え、これかわいの可愛いね。かいあ、全部さ、ほら、色は違うんだ。それぞれみんな違って、ね、みんないいって感じだよね。あ、それも柄が違うよ。あ、うわー、えー、あ。え、あれかこれだな。 イルカミさんんだうん乗った少年が<笑><れた><笑>私これうんじゃあそれにしよう。 あここが公園になってるんだだねねあ、あ、あ、あ地球の丸く見える丘っっった、ねうん、た右な口こっちかなあそうだねここっぽい。 でここがインかなねいいんだ ね, インだねあちょっとこここを気をつけてははいこっちは砂利だおさんだからおじゃりさんで、ね、<笑>おゃりさんなんでどこ止めるあとだこんにちは。 も立派だねでも私また調子に来たら風のアトリエ行きたい。 私 も, もそこまでリピートしたいそれリピートしたいねうんいいとこ見つけたあれはいいわまぶ、あ、しいしい<笑><笑>真正面だよ<笑>太陽にズエロじゃないででででで うこれ曲がる、ね、うんそしてこちら海でーすああ こ, こやばい今までの寒さちょっと今ゾワッとしたぐらいすごすぎる大興奮<笑>んか飲み込まれそうなぐらいすごいすごかったね目に飛び込んできたわ、えー、今日全然170キロぐらいしか走ってないんだね今ね、うん。でもなんかすごい満足がいい そうですよ。今日食べたものは千葉の海鮮丼と東金のイチゴを使ったイチゴソーダうん、忘れちゃったそれ<笑><笑>と、醤油ソフトクリームと、うんうん、風のアトリエのパスタかパスタ、うん、<笑>朝ごはんからもう夕飯まですべて<笑>なかなかないよね全然<笑>一緒だよね 今日朝何時に待ち合わせしたんだっけ？朝ね、五時。五時か。う五、ん、時からの今もうすぐ九時でしょう？九時。時か。時十四時間一緒にいたね。<笑><笑>そんなに距離は走ってないんだけどね。そうそう、なんかこうゆったりね。うん。なんかこう道の駅に寄ってみたり撮影してみたり、うん。うん。でも本日のハイライトはあの浜だね。<笑> まだねあ。あれは最高ですよ。あ、ここかな？あ、ここにそれるんだね。じゃあ、アイターンありがとう。またねー。またね。バイバーイ。バイバイ。どこまで繋がるかな？あれ、こ<笑>のた絶対でさ、そうじゃない？そうね。あでも結構繋がってるね。ね 何だね。